こんにちはブロードです今日はですね、自分のやりたいことに挑戦し続けるためにこそコスパ生活をしましょうっていう話をしていきます。皆さん、コストパフォーマンスのいい生活をしていますか、えー、僕のチャンネルではコスパのいい生活をすごく、えー、投稿してるんですけども、えー、実際にやられてますでしょうか実際なんでコスパ生活をするのがいいかっていうと、僕の中ではやっぱりやりたいことに挑戦し続けることがすごくポイントになってくるかなと思っています。 どういうことかといういいいここととととかかかややりりりたを続けるのってやってぱりお金がかかりますよね例えば小学生の頃フィギュアスケートの選手になりたいと思った人がフィギュアスケートを習いたいなと思ってフィギュアスケートを練習するとしますよねそういった時に靴を買ったりだとかフィギュアスケートの会場を押さえたりだとか。 ら教室に通うってなると月々の月謝がっていう風になってくると思うんですごくややっぱりやりたいことを続けるるのってお金がかかるんですよね。フィギュアスケートの例じゃなくても例えば英語を勉強したいなと思った時に英会話スクールに行ってとか英語を独学するために英語のテキストを買ってっていう風にやっぱりやりたいことを続けるのってちょこちょことお金がかかってくるとそのやりたいことを継続するためにも自分が生活にかかるお金をミニマルにして あんまりお金かけない状態にしておけば少ないお金でもやりたいことを継続できますよっていう話を僕はどうしてもしたくてそういった意味でコスパ生活の良さをどんどんどんどん発信しているという感じですで実際いろんな動画を作ってるんですけどもそういった意味でやっぱりコスパ生活ってやっぱりいいよねって話を今日はね深掘りしていこうかなというふうに思いますで実際どんなコスパ生活ができるのかで以前こんなツイートしました、えー、月8万円のコスパ生活のお す, すめと で食費は 6,500 円ぐらいでカフェ代も 3,800 円の月額制でっていうふうに話をしてるんですけども今日はこのツイートについてより深く解説していこうかなと思ってますで実際やっぱりやりたいことを挑戦するためにコスパ生活をするっていう話なんですけどもやっぱりもう節約生活と違う理由としてはやっぱりやりたいことをベースにした方が面白いよねっていう話なんですよ で実際もういろんなねミニューマリストの方だとかあとはフリーランスの方がコスパ生活についてまとめてるんですが僕の生活僕のチャンネルではより癖の強いというかより踏み入った具体的な話をしていってますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします今日の話なんですが月8万円のコスパ生活のすすめという投稿をしてから実際いろんな意見がありましたこんな生活できるのかと月々4万円生活だとかもできるのかっていうふうに おっしゃられる方もいらっしゃるんですけれども福岡僕は今住んでる福岡だと結構可能です何でできるのかっていう話を今日は9つにまとめていこうかなという感じですまず1つ目食費は月6578円の定額サービスを使いましょうっていうのが上がってますこれ何かっていうと AlwaysLunch と僕のチャンネルではめちゃくちゃ宣伝してるこのサービスなんですけどもこれと2番目のカフェ月額3828円のサブスクを使いましょうという 話ですこれ何がいいかっていうとやっぱりもう食費が結構ミニマルな生活にしてもかかってくるわけですよ何も食べなくて生きれる人っていないわけでそうなってくるとランチを定額制にすることによって365日定額で好きなだけ食べられるような状態にしておくというのはポイントだなっていうのでコスパ生活。 月額 6, 円でこれれだけ食べれるって結構なの で,、ね、で今全国各地にこのサービスが広がっているのでこの定額サービスを使って食費をミニマルにしましょうという話ですでやっぱり食費節約したとしても1ヶ月1万円だとか1ヶ月2万円だとかってかかってきますよねそうなってくるよりもこの定額サービスを使うとより現実的に1ヶ月1万円生活だとかができるんじゃないかなというところでこれを入れてます 3つ目のポイントなんですけども家賃はコスパよくやっぱり月3万円でも生活できるのがいいんじゃないかなと福岡の場合月額3万円で家賃3万円でオートロックの家を借りることができますしかも中央部ですただこれはもうボトムのラインなんでそこからやっぱりもうちょっと現実的なことを見ると3万5000ぐらいなのかなっていう感じっていう感じです、はい、僕も月3万円のマンションに住んでたんですけども結構良かったです 結構良かったあの就職を機に別の場所に移動したんですけれどもあのそういったミニマルな家賃を借りるとすごくいいのかなっていう感じですコスパ生活をすると何がいいかってやっぱりやりたいことにやっぱりお金を使えるようになれるとそこをやっぱ重視したいなっていうのでコスパ生活をまた改めてまとめてる感じですやっぱりもうその食費とカフェライトと家賃この食費と家賃この2つがあの 固定費のの中でで番のネックになるのでそこを維持しないと一番ミニマルにした方がいいのかなっていうので詳しくまとめてりますでミニマルな生活コスパ生活の勧すすめなんですけども次やっぱりスキルアップを趣味にするっていうのがポイントかなというところでこのツイートをしていますスキルアップ何かっていうと例えば英語を勉強したいなというような気持ちになったりだとか海外で生活したいなっていう気持ちになったりするとやっぱりスキルがないと仕事になりますよね 海外で仕事したい日本を出て仕事したいだとかフリーランスと仕事をしたいとか副業したいと思った時にやっぱりスキルは必須になってくるのでそのスキルを高めることを趣味にしましょうっていう話です独学したいだとかあとは勉強したいっていう欲を趣味にするとすごく役立ちますゲームをすることを趣味にするのもいいんですけれどもやっぱり役に立つことを趣味にするとすごく人生の中で、 スキルアップがどんどんどんどん自分を高めたいなっていう意欲が出てくるんでそういった意味でスキルアップを趣味するっていうのを4番目に入れていますでじゃあ実際具体的にどうすればいいのかというと YouTube を学びの方向として YouTube を閲覧していくっていうのはポイントです結構やっぱり2019年に教育系の YouTuber がすごく増えてきて例えば中田敦彦さんの YouTube であることとかっていうふうに あ, のあっちゃんの YouTube でで超面白いですよねそういったもう教育系の番組を見てああなるほどなこういうのがあるんだとか、えー、例えば学ぶさんの動画を見てあこういうプログラミングの仕事もあるんだっていうふうにいろいろと見ていてって何がいいかっていうと例えばあの地域であるよくあるあのセミナーだとかフリーランスのセミナーって結構ありますよねそういったセミナーよりも質が高いなって思うのが YouTube。 と僕は認識してますで、You で見るとかっていう風に有料の動画チャンネルもあるんですよ。ただあるんですが最近それをしのぐそれよりもレベルが高いようなフリーランスの動画スキルアップができる動画が増えてきてるのでそういった意味で YouTube でまずは学んでみるっていうのがいいのかなというところで YouTube を入れてみました。で次やりたいことにはお金を投資するっていうのが6番目の話なんですけどもやっぱりやりたいことにどんどんお金を投資するっていうのは おすすす。めのポイントですやりたいことにお金を使って生活費にはお金を使わないっていうのは消費財と投資財っていう考えなんですけれども消費財にはお金をあんまり使わなくてもいいですよねっていう話とで投資財としてやりたいことだとか独学だとか英語勉強したいな留学しようっていうふうに留学にかかるお金だとかをどんどんどんどんお金を投資して自分のためになるようなことを使うっていうのは面白いかなと。 で7番目、えー、投資と消費の違いを知るというところなんですけども、先ほど言った消費財と投資財と、えー、生活にかかるようなお金は消費財、えー、例えば食 費, 費だとか、で例えば家賃だとかはもう消費財にかかりますよと、でやりたいこと、留学だとか、あとは英会話スクール通ったりだとか、英語を勉強したいなと思う時には投資財になるというような考えを、えー、違いをしっかり知ることは結構なポイント、えー、いい法。 こういった意味で財と、えー、と消費を知ることですね次、えー、8つ目物価の安い海外で生き延びるこれ面白いポイントで例えばフィリピンのセブ島だとか例えばタイのバンコクタイのチェンマイだとかあとはマレーシアのコアラルンプールだとかもう結構首都圏でも物価が日本よりも安い国って結構あるんですねただ日本よりも物価が安いからって生活するとすごいお金かかるよっていう風なあの。 コメントいいただいただことがあるんですけども正直そんなこともありますけどまあまあまあまあそれ言ってしまったらもう元も子もないでしょうっていう話なんですよ、えー、正直あの田舎に日本の田舎に行けば結構安い生活もできますし、まあ、要するに都会に行けば高いとか日本食を食べれば高いというのはもう皆さんもご存知かと思うんですが正 直, 正直日本でもコスパ生活できますと。 もういろんな国でもやっぱりそのね生き方っていうのが選べるんでもう揚げ足を取るようなことを言わないでほしいというところで言うとあの物価の安い国で生活してみるっていうのは結構刺激になって面白いです面白いっていうポイントを押さえると結構いいのかなというところでフィリピンだとかタイだとかマレーシアだとか行って実際あこんな生き方もあるんだとかあとは日本だとやっぱり生活水準がものすごく高いというかシャワーはもう勢いがバーッと出てますよねお湯が必ず出るのか っていうようよな生活水準があるんですけど例えばフィリピンに行くとそれがなかったりちょろちょろっとしたシャワーでしか浴びれなかったこともあるだとかっていうふうにいろいろと生活を知ることによってあこれでも生きていけるんだなっていうふうに思ったりだとかっていうふうにいろいろと経験してみるっていうのがポイントかなという意味で物価の安い国で生活してみるっていうのを8つ目に入れてみましたで9つ目やっぱりどこでも生きていける、えー、どこでも生きていけるっていうのを認識して どこでも生きていけるような人生を選ぶっていうのがポイントかなというので9つ目にどこでも生きていけるっていうのを入れてみました実際やっぱり海外行ってみると日本っていいなって思ったりだとか海外でも生活できるなっていうふうに思ったりだとかあこんな生き方もできるんだなっていうふうに学べるところが出てきます生活費コスパ8万円で月々生活するということもできますしプラス海外以外でも日本の田舎に行くとこんな生活もできるんだとか あんな生活もっていうので月8万円のコスパ生活が結構おすすめですよっていう話を Twitter でしてみました今日はですねその Twitter で投稿した月8万円の生活についてより詳しくまとめていきました皆さんどうですかやっぱりコスパ生活してみると何でも挑戦したいなと思ったよとか挑戦にお金と時間が使えるのかなと僕は思ってます僕もいろんな生活をしてきたんですけれども コスパ生活をすることによってこういった YouTube の発信だとかブログの発信、えー、Twitter の投稿だとかをするようになってきたというところでやっぱりやってみて面白いやってみて 楽しいってののがあるので、皆さんもぜひぜひコスパ生活をしてやりたいことに挑戦し続ける人生を選んでみてはいかがでしょうか今日はですね具体的に月8万円で生活するための、えー、ノウハウ、えー、ポイントをまとめていきましたいかがだったでしょうかいいねボタンを押していただいてまたチャンネル登録もよろしくお願いしますまた次のところでお会いしましょうありがとうございましたバイバイ